ダンベー試合中の音楽は生放送贅沢であるさあ突然始まったダンベはいさあこれを見てもう皆さんお分かり頂くことができたと思いますえー、いいダンベダンベえー、まあ一応ですね私えー、解説のえー 実況の、はい、実実況況ですね、実況のダンベル・松岡と申しますね。はいえー、まあ、ダンベには、えー、と過去4戦参加しまして、3勝1分けという経験を持つ、えーまあ、30代半ばのね。もう、もうダンベルに出るにはもう、ちょっと体力的にもきつくなってきたかなっていうところでね。 実際、もうねこれ見てもらえば分かる通り、実際、ダンベの試合はもう、えー、素晴らしいこう肉体の持ち主の若者たちが、ね、行っている次第ではありますが、えー、皆さん、ダンベは、えー、ご存知の通りだと思いますが、まああのー、ナイジェリア・アウサ人に、えー、伝わるね打撃系の格闘技です。これ ダンベの伝統、ハウサ人の肉屋の収束によって守られてきた格闘技団。肉屋さんですねはいいいっまあそういうところも言ってないでね、ここでね、ちょっと、はい、と今回はね、えー、解説の、えー、元ダンベ、ダンベル、ダンベルのね、えー、非常にこう成績が良かったチャンピオンにお越し してもらっておりますご紹介にしましょうね、えー。ナイジェリアから、えー、お届けする開設者ハウサ人の、えー、アフリカ系チャート系民族のハウサ人ですね、えー、ムガンベトロトロさんです帰りしゅくまるというあの挨拶をさせてもらってまて、ね、も私 の, あの国の言葉で部族の言葉で これ一番に近いことですよねあ、そうですか日本の言葉に近い日本の一番の言葉に近いこんにちはということでじゃああの実況と回復、えー、をいただきたいということで互いよろしくお願いいたしますお願いしますさて第3試合始まっておりますが、えー、基本的には無眼鏡は左手をこう前に押して縦のような状況で、えーえー 左手を検索的に、ね、使います基本的には左手で掴んで敵をこう相手をつかんで右手 の, あの 縄, で縄ですね縄状のものをしっかりと結びつけて、えー、とぐるぐるに巻いてガチガチに固めたもので殴るというまあもう攻防一体どちら左手で防御と捕まえるグラップをする。 右手で殴るっていうもう分かりやすい格闘技でございます。それがえガンバです。え、ガンではもう非常にね。ダンベですね。ごめさい。もうあのどっと感動しました。えっ左手がね。縦右手が槍にえ属されるようなイメーで考えられております。左手で防御や牽制をしつつ、右手で攻撃する。右手にはね。ノート。 ええ、六を巻いて、四着制の樹脂にガラス片を入ったものを拳に浸す人もいるそうです。さあ、この試合を見 て, てみ、ましょう。さあ、右、ここ右の、選、え、手、ー。うわ、左、はい。いい、いダンベルですね、これ、どうですかね。そうですね。ダウこの避ける際に、あの、パンチ、あの、ダン、ダンベルのパンダン、ダンベル、ダンベルを避ける際に。 あのやっぱこう大きく手を広げながら後ろに下がるやっぱり私たちのこのなんて言うんですかねあの筋肉のバネ、ね、俺わかったんだよバ、ね、ネをやっぱ意識した、ね、誰, 誰だよ、はい、言いましたねえーとちょっとマイクパフォーマンスがあったようでちょっとねあのムガンベさんのねあれが分かんない状態だったんですけどまあ試合が始まりましたまた さてマイクパフォーマンスを行った左側の選手、プーピースプーピ ー, プーピピ選手は、えー、ちょっと右に、ね、あ審判からの順位が入りましたあの右側の選手、このトゥイン選手のねあのガムに何かあるんだでダンさあ試合も始まりまし て, そしてここでゆっくりと腰を下ろして基本的にはすり足で移動するんですね。い 相, 手相手の顔を掴んで 手足が長いあのーここやるクランチパンチパンチパン チ, パンチダンベがダンベがダンベですね今のダンベですねはいあ分かるちょっともたれ も, もつれ合う感じもねはいちょっと会場ロープのあのロープ弱いんだよダンベはダンベのロープはあの普通のダンベここ避けた後のダンベこれヒットいいヒットですねどうですか ダンバーいや、すごいあのー、いいパンチっていうのが、こう、見えて、相手のパンチが見えて、この後ろ の, あの腰の反りによって、避けて、スウェーバック、あの、ボクシングでいうスウェーバックで避けるとき、もうガードしないんですね。しないで避けて、こっちからダンベルパンチという、すごいいい流れ。この試合もね もうまだ続いてる流れですけれども、基本足はす り, り足だけど、あの、ステップといが技なんでありますよね、はいと い, いるときにこう、掴んで、掴んで、掴む、掴んで、掴んでという技なんですけれども、まあ、ここで、はい、ダンベいいですねい、いい戦いなんですね、ここね、ちょっとあのやはりねあ、ちょっと左側の牽制がね、今、顎に書いあに入っているところがポイントですね。あので でもあの、このダンベはポイント制ではないんで特にあので。まあ、こ の, あのレフェリーの、ね、人があのめちゃくちゃ強い人なので持ってるのはダンベはい続きですね、えっと、レフェリーの人は強いんで無地持ってるんですねあれでねこうバシーンとやられるとね背中とかすごく腫れてお風呂入れなくなりますそうですか お風呂に入れなくなるんですか？まあ、でもね、あのお風呂はね。3日間ぐらい入らなくても大丈夫でて。このラングの人たちはどれだけ？お風呂が好きか嫌いかという。まあの非常にね。あの空手に似た構えの左の、えー、ポーポー選手ポーポー選手は？ 13歳、身長 189cm、リーチが 188cm、非常に長いリーチを持っている選手でこの腰を落としてとすり足で相手を牽制する、捕まえ、どうだおっと、今のは空振り、そして次のこの、しっかりとね、腰の低い位置。 ちょっとねあの、レフリーがカメラにかぶることに立たるダンベでございますが、えー、ここでね、しっかりと相手の掴 む, 掴むか掴むか掴むか掴むか掴まない、ダンベ危 な, い危ない危ない危ない危な、はいここでおっと見えた、見えた、蹴りが見えたここで掴んで掴み合ってここでどうするかロープロープロープの方はねあの普通 の, あのダイソーとかでいってる紐なので あ, あ, とあんまりロープのに近寄らないのが一番ばんバスレ さあ、えー、試合もね、終、え、盤、ー、の方に差し掛かってきたところでありますが、えー、この試合、えー、ちょっとね、もやが出てまいりました、非常にね、あの空気が悪い状態での戦い、非常にね、えー、と肺にダメージがある状態ではありますが、まあ、左側の選手、非常に腰を落として、えー、左手を上げて、こう、防御の構えがしっかりできてますね、隙がありません。 まあ、ここを狙って上段からの攻撃にね入ろうというところなんでしょうかあどけよとこれ何だよ何だよといろねこうベルの中にあるでしょうねさあ上から行くか下から行くかこれはもう見ての通りの探り合いですねい上から行った上から行った上から行ったのをしっかり避けてるね。うこれ上から行ったいやー今のは 何ですかね、えー、ーメ麺はね私大好きなんでね非常にとっても。 ボールボール苦しいです、ね。はい、はい、右ダンベ。はい、えー、右側の選手、ボ場選手の選手。下段からの攻撃。下段、段、下段ベ。に対して。左側選手、フォロン選手の。えー、上段、上ベ。どちらの。上段ベ、下段ベ、どっちが強いか。両者。空気が。もつれ合う、もつれ合う、重なり合う、見つめ合う。 ジョーダンベ、ジョーダンベ、ジョーダンベ、ジョーダンベ。よし、ジョーダンベが、ポロン先生、何ょっと、ペッポポのわしぎり、ひなぎり、あまり形になってない、ジョーダンベ入った今のはいいジョーダンベだジョーダン、ダンベ。